平成28年の熊本地震で被災、センターを旧坂梨小学校に移し、この会場では2回目の開催となります。センター内には様々なブースが設けられ、デジタル4次元地球儀や、ゴーグル型のディスプレイを装着して、あたかも河口を散歩しているような体験ができる VR などが展示されていました。また実験コーナーでは、 岩石を熱してマグマを作ったり、マグマ噴火実験では、マグマに見立てた重曹などで作った粘り気の違う液体を使って流れ方の違いなどを観察。子供たちは目を輝かせて実験の様子を見ていました。